ミニ五郎はね2歳になったんですけどもう年をねとっても衰えぬ食欲ですねうまいい、v、もぐ同も性面白い動画なんて「もぐもぐもぐもぐもぐも ぐ, も ぐ, も, ぐ, も, ぐ, も, ぐもぐ」 くれないでしょうもしぐぐぐぐぐぐ白くなんてならないよくさハムスターは面もい動画じゃなくて可愛いい動画なんじゃないかな まあ、面白くするのがね、なかなか難しいですよね。あ、キャベツ飽きたみたい。もう、ごちそうさまかな。ごちそうさまでした。ミニゴロあ、こっちに来たけど、戻っておいで。行っちゃった。あっちに行ったら危ない。ってことで、戻します。ご視聴ありがとうございました。かわいい動画だったかな。 面白い動画は難しいですよねチャンネル登録グッドボタンお願いします